ランプキンでン来ました。おとじゃさんと当たって緊張するなー。心音しないなー。ストーカーしてるわけじゃないよ。たまたま近くにいたんだ。キラーはトリックスターだね。隙間にはめられちゃったかな おとじゃさん救助行く行かない了解です。つられた近くの発電機を回してたんだね。えケバブキラーなんでこんな時にスプバ回復してない 地味にここから距離があるんだ。せっかくおとじゃさんと当たったのに、落とさせたくない。なんでケバブ行かないんだよ。殴った後助けるつもりだったのに。近いもんね逃げられないよね。 下にするつもりだあのキャンプだと地下はつらいな助けたいから直してくださいありがとうございますスタグレ補充しよう いやーこれは。階段降りるまでに負傷して、助ける前に倒れて、倒れたら通電まで厳しくなる。ごめんね、助けられない。なんとか少しでも時間稼がないと。 あれおとじゃさんがいる。 止まった飛ぶかまっすぐか迷ってやられちゃったさよならさーんナイフ補充したら僕もサンドバックさお早いお戻りで おとじゃさんとみん発電機つけて逃げてー新鮮な甘えびが鮮度を失う前に早く ケバブに何の迷いもない甘えび廃棄処分でーす